ゆりここです皆さんこんにちは今ね車で移動してるんだけどせっかくだからねもう年末ということで新しい年になるんじゃないですかで、ね、今年今年というか2019年いろいろあったなーって思って。 今年はどんな年でしたか。やば。あ、MC の。<笑>え、見せないですか。見せないですよ。え、わいい。かわい<笑>えーい、シャイだからね。どんな一年でしたか。どんな一年でしたか。いやー、結構変更が。 多かったんですね変。変更、変化、変化、変化、変化、変化。え、変化はオーダーじゃないの。の変化じゃない。えー、ってい 変, 変化、変化<笑> H -A -N -K -R、okay。変化。変化。そうですね。もうジェットコースターな感じで。もういいことと悪いこと全部。ながらな感じだったんですよね。<笑>もう最初から。嬉しかったこととかある。し 一番うれ<笑>ととしかったことは、まあ、まずは家帰ったんですね4月から新しいあの前動画に見せたのを家になったからまあ、今ちょっと家賃が高いけどあのーまあ、住んでる場所はすごくあの好きな。 東京の場所だし、あとは広いからそれが良かったしでも仕事的にはジャーパン・イン・モーションのリポーターになることが一番うれしかったそうレギュラーのテレビ番組 に, に出ることがやっぱり夢だったので。うん えっとそのジャパニーモーション YouTube にもチェックはできるのでよかったらぜひチェックしてくださいなんかそれの陰でいろんな日本の、うん、あのところを回って、うん、日本の文化もっと勉強してなんかいろいろなら並 べ, 並べる並べ る, 比べ る, 比べる並 ぶ, 並ぶ勉強する学 ぶ, 学ぶな 学 ぶ, す い, ません学ぶ、うん、いろんな学ぶこともできたのでそれが一番嬉しかったしあとすごい仕事がと思ってたのは多分私の人生はねちょっと変えたと思うんだけどに働くことでした。XJAPAN の YOSHIKI さんと隣に。うん なんか仕事するのはいや本当なんかじ人生の中で本当も分かるあが嬉しいよね考えたことないし、ね、そうでそれのおかげで多分 A で。 その本当の自分はツイッターとかインスタングラムの別のアカウントしてるんだけどモデリングだけでなんかそのパンクの魂は昔のよう の, そのロックが大好きの魂が戻ってるからそれはねもうよしき様のおかげですよね<笑>完全にそれをね素晴らしかったねいい経験だったすごくい い,、ね、いい経験だったずっと緊張してたんだけどすごくいい経験だったあ と, あ, あとは何かある あといいことまあまあいろんないいことがあった気がするんだけどあそうですね結構大事じゃん youtube が成功した、ね、イエーイでまあすごく今成功まだ言えないけど結構六ヶ月でもう6万フォロワーができ るっって思わなかったんですね、うん、ちょうど1年1そう1年そう1年前スタートして、うんまあ、一番最初でもそんなに動画出してなかったね、うん、多分4歩5歩前後コスプ レ, の 動, スプレの動画 を,、うん、を出してみて、うん、いやーなんかなんだろうちょっと変えてみたら本当の自分ゆりこたえがもう完全に自分を出してみたらすげえ盛り上がってくれて嬉しかった、ねうんえー、よかった YouTube も結構楽しい時間をできるので。うんうん あれ、今太ったから っ, って。思<笑>たでもダイエットです。一応、まあ一、一応。ダイエット成功したというか。成功、まあ、すごく成功した、あの。うん、痩せたかったの分がまだ半分かなと思うし。でも、あの、最近がロケが多いから、ちょっと。最近めっちゃよく食べて、また2キロぐらい太ってした。<笑><笑> <笑>でもまだまだセーフティーぐらい<笑>セーフティーこれぐらいがあるんだけどすぐすぐ取れるな感じ<笑><笑>気をつけてよいタリ行って帰ってきた時いやだから今今太るだから痩せたでしょ今太るでし ょ, でしょ来年また痩せます<笑>来年はまた痩せます<笑><笑><笑>ですよねもうクリスマスとんてん年末は無理だもんほんとに年 末, 年末ーーうから、ね、もう太るそれがもうしょうがないもも諦めたほうがいいももめっちゃ好きあお持ちはねうね 今年はね初めて実はロン6年間の中にイタリアに帰る実家でそう30 12月の30から1月の10に、うんえー、お母さんとお父さんと、うん、そう年末を過ごしたいなって思ってす、ね、やっぱりクリスマスはねずっとできなかったから、うん、で年末とかクリスマスずっとコミケのせい。い<笑> コミックを参加するためはあのだったんだけど今年はねほんとギリギリで29はコミケに行って30は出発おーすごしい<笑>そうそうそうすごしいでも今年ほんといろいろあったいいこともあったんだけどやっぱり悪いこともたくさんあったよ ね, 悪 い, たよね悪いことはまあパーソナルなことはちょっとちょっといろいろあったんだけど、うん、あとはまあやっぱり太ったね一番太ってたあの時期は、うん、多分 今年だ。そうだね。もうポットガルとイタリアに帰ってきてからもうオーバー8キロぐらいだった、ね、やべえと思っていつままこうになったのって。<笑>やばいね。<笑>あみこちゃんってなってますね<笑>。そうだね。あは別にみたいな感じだったんだけど。大きくなっ た, たったよね。おっぱいでかかったよね。<笑><笑><笑>あとはでも。 投資にしたいなって思うまずは目的っていうかもうバンド作 る, 方で作ることですねもうこれが前から言ってるんだけど実はね 今, 今年2019年ねチャンスがあったんだけどいろいろ問題があって発表できなかったから来年は新しいメンバーで発表したいしもうライブやりたい歌いたいヘレクソでも歌いたい。 ちょっと痩せたい痩せたいっていうか痩せみんな痩せるってすげえダイエットはきついとかじゃなくてやっぱりもう年もとってるし、うん、あのコスプレのクオリティも上がりたいから正直もうちょっと筋肉をつけたいちゃんとフィットネスな感じでもうずっと元気な感じにしたいやっぱり太るとすぐ疲れちゃう確かにそれがそ う, そうだ確かにそれがずっと疲れてたんだ、うん、ずっと重い感じしててそれがちょっと嫌になってもうちょっとね <笑>き締め 引, き締め引き締めたい引き締め引き締めたいそうそうそうはい<笑>マッソーみたいな<笑>マッソ<笑>なるほどーあと YouTube の10万フォロワーを超えたいですイエ ー, イーいやもっとねとりあえず10万あすぐ超えるかなって<笑>スチんポジティブな感じ<笑> そう YouTube はねもうちょっとメイン活動にしたいなあとオリンピックの時期だからね実はオリンピックのために何かしたいなーってポップカルチャーのもうアイコンとかアンバサダードとかになりたい。外国と日本、うん に繋がれる存在になりたいから、うん、それがね認めてくれたら、うん、本当ね一番ベストお願いします。<笑>誰がクライアントがいたらお願いします。ゆりこ大家です。よろしくお願いします。営業<笑>営業営業<笑>はい。 そういうことかな。あと家を綺麗にする<笑>。そうですね。ちょっとね今年はね家買いたんだけどめっちゃいい家なのにコスプレと一緒とかものが多すぎてもうやばい倉庫倉庫倉庫ですよね。倉庫倉庫倉庫に住んでます。うん、あと猫ちゃん。ああ猫とねえ。あたしニコちゃん欲しいよな。ちょっと来いで来いお母さんになりたい。<笑><母さ><笑> お母さんになりたいね。猫ちゃんのお母さんになりたいですまあ<笑>結構いい目曜じゃないうん、結構いいね結構いいね、他のものとかあるんだっけおかおかの作ることおかの作ること<笑><笑><笑><笑><笑>おかの作ることも買おうかの作ことおかの作ることおかの作ることおかの作おかの作料理は<笑>料理頑張るとか<笑>、ね、<笑><笑>ええー、え〜そうなの<笑>聞〜聞いてますか<笑><笑><笑>うん 一応は料理をもうちょっと勉強しようかなって、うん、確かに一つの目標<笑>絶対やらないね<笑><笑>あります<笑>やる気がねえな家綺麗な人になるよきっ<笑>あそうだねまねこちゃんのためにまずはちょっと家をちょっと変わりたいなと思って、ね、あとはやっぱりまあ確かにねフィットネスになるためにも、うん ずっとこう身のものを食べられないかう<笑>ちょっときれいにしようかなとか<笑>ちょっとねイエイそれぐらいかなそうだねあとは何があるんだっけみんな来年何するんだろう来 年, 何して来年どんな年なんだろうな来年はすごく変化の年らしいよ本当でももうオリンピックが来るからさいやちょっとオリンピックが来るの嬉しいんだけど半分嬉しくないうーん終わってほしくないあのじゃなくてずっと あのー、もう完全に観光地と思われるれ来年はずっと観 光, <笑>観光してる人だと思勘違いされちゃい そ, う<笑>そうそうそうそう人が多そうそうだね電車がやばそうあとは外国人のマナーはねもうちょっと並んでほしいからか、それは ね, ね動画を出したいなと思ってますああ、うん、そうだね出したいね出したいねあとはでも変更するらしいまあいい変更だったらね、うん、もうちょっとはやっぱり 今年がいろいろあったから来年はハッピーもうちょっとハッピーとか、うん、もうちょっと自分も楽しいことを や, やりたいなって思う。うんう ん,、うんうんうんうん、今年がやっぱりいろいろ試してみて、ね確んいろんな答え出たり、やっぱりいろんなことを試してみたらあこれはなこれはなこれはなこれはなってちょっとわかるようになってたから、うん、結構わかりやすいとして。勉強になった、ね。もう勉強になった年だね。 だから来年はもうちょっとスキルアップして頑張ろうってな感じ。うん、頑張りましょう。イェーイ。<笑>皆さん。<笑>応援してください。<笑>お願いします。<笑>お願いします。じゃあ最後ね。最後にいいこととこと、いいこととか。<笑><笑>ええー、あれ。うん。うん。な ん, ん, ん<笑>だろう。<笑>まあちょっと、まあ大体ってさあ、今年はどうだった。<笑>すげえいい、最高だったねとかないじゃん、<笑>うん、あんまり。うん でも な, いないけどやっぱりネガティブということがポジティブのことを考えてでなんでこんなことがネガティブだったのかいいことだったと思うやっぱりあの今新しいバンドのメンバーを来年から紹介するんだけどやっぱり前のやつがダメじゃなかったらきっと今何がちょっと変なかもしれないしなんか。 結構変わってたんです、ねうん、例えば YOSHIKI さんも会えなかったら L が生まれなかったかもしれないそう だ,、ね、だから本当トいろいろあったんです、ね、何があるジャパン・イ、ね、ンモーションもそうだねそ う, ねそうリポーターになるが大好きなのでそれが分かってたからもうちょっと一生懸命日本語で勉強して頑張りたいなと思いますはい。 はい一1年になります、ね、はいみな、はい、さんもいい年になりますように<笑><ー><笑><笑>はいということで、えー、よよいおよとし よ, よいよいよいお年をよいお年をよいお年をよいお年をようをよいお年をよいお年よいお年をよいお年をよよいよいお年をよいよいお年をよいお年をよいお年をよいお年をよいお年をよいよよ<笑>よいお年をいい<笑>